大丈夫です。ええー、ご馳走します。何、ま、<笑>ですか。ソーシャルディスタンスを知らないとか、そうい近づくなこうう。こういう状況ですから、ね、じゃあ、ちょっと透明化なってます。<笑>大丈夫、一り<笑>いや、もう、ば、場所は大丈夫です。その距離から、でも、俺のスニーカー取れる<笑>ちゃんと。<笑>取って、っときましょうか。これも十年ぐらい履いてるんだから。てか、お久しぶりっすね。そう、久しぶり。お久しぶりでございます。まいっちゃうね。 っちゃいます、ね、本当にまいっちゃうコロナのせいで撮影もできないしいや本当にそれっすよねうんと飲食店の皆さんももうほおまりだとは思いますがカミカミだけど<笑>茶番でバレちゃう茶番でバレちゃうから<笑>今回ちょっとね知り合いの農家さんがコロナウイルスの影響で野菜が。うん うん、大量に余ってるってててるいいいうご連絡いただいて、うんうん、僕もこうお店やってるんだけどお店も閉めてるし、うんうん、お店で提供することもできないから、うんうんまあ、なんとか少しでもお役に立てないかなと思って、うん、今回ちょっと野菜を大量に購入したわけですよ、うん、それでもちょっと1人で食べれる量ではなかったので鈴木さんに野菜を使った料理をデリバリーしようかな あー侍デリバリー的な今回はこの本当に野菜大量にちょっと購入させてもらったのでそれを使って鈴木さんの家に料理をデリバリーするっていうのを1本やらせていただきますはいこれ見所どころ<笑>はお楽しみでしょう<笑>なるほどだってもう今までマックス鈴木がいて侍イーティングチャンネルをやってたのに、うん、マックス鈴木不在で侍をやるなんてこんな不安なことは うん、今までで一番もう、うん、<笑>今この動画回ってたぶん1分ぐらいだと思うんですけど一切マックス席出てないですから<笑>どうせ、はい、再生回数2000回とか<笑>なるんだから<笑>気にしてる<笑>気にしてる再生回数そんな感じでとりあえず一旦電話してみるんで了解ですはい、はい、お楽しみにしてください了解ですよろしくお願いしますまあここに答えあるんですけどね隠すてないですよね <笑><笑>いやーでも伸びなかったらマジなれるわめちゃくちゃ気にしてんだよなこの人よい<音声><音声>じゃあちょっと一旦鈴木さんにアポ取り電話しようと思うはいひなったら出ると思うんだよな<音声><音声>お留守番サービスでした<笑><笑>出ない、ね、出ない出ないね<笑>ちょっとこれがやっぱあれだねノー<音声>アポでいきなりこう始めるからこういうことになるんだよね、うん ちょっと、時間をすいかてません、寝てゃんですか、ごめんなさい。 いや、顔見たいじゃないですか<笑>たまには久々に会ってないんだからつけあの、なんか後ろでなんんかかで声聞こえる馴染<笑>みのそうすいませんちょっと電話の要件をさっと伝えさせてもらいたいんですけど<音声>もしよかったらあの、僕が調理して鈴木さんのお宅にデリバリーするので、はい、食べていただくことって可能ですかね<笑>あ全然全然食べますよこ あ, に食べますよあ本当ですか、うん デリバリーします持ってきます持ってきますこれあの申し訳ないんですけどこれあのスマートフォンで今録画してるんですよ画面<笑>寒この通話画面をスマートフォンで録画撮影してるんでこれちょっとすみません侍の方で使わせてもらいますね<笑><笑>すみませんなんか す, すごいラフなとこすみませんちょっと<笑> カメラで使わせますわー最後いいですかあの僕らだけでサムライティング撮影するのやっぱ寂しいんで視聴者の皆さんにちょっとメッセージもらっていいですかいつもの感じであじゃん<笑>サムライングの皆さんえっ、ー、とーこんにちはマックスですえーおですか僕はです<笑><笑> ラルでも、じゃ待ってますからお願いしますよ。<笑>じゃあす突然すみません。楽しみにしててください。頑張って作るんで。いやだなんか魚介が2割ぐらいすけど頑張って作れとまんま<笑>。気のせいです。気 の, <笑>気のせいです。待っててください。はい。はい。また連絡しまーす。お疲れです。と<笑>いうことで、はい、キャベツの千切り始めます。何<笑>と思ったんだよな。<笑>トレーニングできてないから。 あうう顎がねもうちょっとダメになってるんじゃないかなと思ってあ、はいはいはい、今回はマックススズキの顎を壊しにいこうかなとじゃあとりあえず始めたいと思いますこれはもう春キャベツですねでちょっと外の緑色の部分は全部めくって、はいはい、それで一回きれいにしちゃったんですけど、うんうん、すっげえ詰まってるびっしり春キャベツってうまいよね身がびっちり詰まってますね これを千切りにした後、はい、一旦ちょっとね量がわからないんで、うん、どのぐらいの量になるか測、まあね、りで測りながらも、うんうんうん、ちょっと量をどのぐらいになるのかなーっていう感じで緑だけではまあよくないかなーと思ってちょっと人参と玉ねぎはもうあらかじめせ切りにしてあるんで最後はこのタッパーにどんどん詰めていきます肝心の量なんですけどここまでのキャベツを千切りにしたことがないし、うん、千切りあまあ、ちょっと水も吸うと思うのでいくのかなー正直ちょっと。 まあ、行けるとこまでやってみて、節度あるぐらいの量でなるほど、終えたいなと思います。じゃあ、今日はもうキャベツをただただ、おじさんが切っ て, る動画て、ね。るそう、<笑>もうこっから先は何もない。<笑><笑>なんで、早速切っていこうと思いまーす。おう早いですね。ええー、なんかね、切りやすいこのキャベツ。 割と細かくなったかなぁなんかねーきつくないと思うんだよなあの人細かいとか細かくないとか言ってくれんのかなちゃんとコメントで www 一<笑>玉分一玉目終 了, 了一旦これでちょっとどれくらいか見てみたいですね全然量がどのぐらいなんだろうな、はい、おどすすげえ量いやこれだけでも全然量多いですね一玉分ってすげえなこれちゃう<笑> しっこれ漏れないね。零点七六。ま、だいたいやっぱ行ったまで一キロいかないぐらい。八百メートルぐらいです、ね。八、う、百、ん。うん。結構あるね。先、うん、長いわ。<笑>頑張りましょう。頑張りましょうか。頑張りましょう。三玉目でーす。三玉目。 鈴木さんがいない撮影もたまにはいいわこういう時じゃないとドッキリ会議できないじゃん一回落とし穴に落としたいしバンジージャンプも飛ばしたいし<笑>い視聴者の方は何か、はいね、希望とかあればああもうコメント欄に入れていただいて、はい、高い時計買うとかまあそうねマックス鈴木時計買うでも最近なんかウブロ欲しいとかよく言ってたからええー3桁余裕で超えるでしょう それ欲しいっつってんすか。ユーチューバー違うよ。ええ、すげえなユーチューバー。俺もユーレックユーチューバーちげえよ。すげえな。スニーカーでも買ってくんないかな、今度。<笑><笑>最近また買い始めて。本当っすか。うんこれどうっすかって、夜な夜なラインする。可能みたい、ね。<笑>で、ちょっぽんほろぽん喋りながらやってるけど。疲れた。<笑>髪の毛。 髪, 髪直せないんだもんいやでも思ったよに果てしないですねこれこれ果てしないしちょっとこっちにちょっと待ってね、うん、さっきさらしてたやつをもう夢中になって忘れてるけど一回これを水をねグラムを測って詰める食べるマックスがそこまで行くのにちょっと疲れたから今日はちょっと助っ人呼んでますほ う, ほ う, ほ う, ほう助っ人今日はもう助っ人呼んでるんで変わ、はい、ってもいいですかうん、助っ人はい えもう今から呼ぶんですかもう呼ぶちょっと、吉高君。<笑>そこにいんのかよ<笑>吉高君、ちょっと俺、距離感取らなきゃいけなくなるし変わろうわかりましたずっとスタンバってたんだよな、実はそう<笑>で<笑>まあ、ある意味新キャラの吉高さんとバトンタッチということでそうそ う, そう、ちょっと唐突すぎるからちゃんと説明しなきゃいけないのかなはい、ということでバトンタッチですはじめまして、吉高さんですはじめましてはじめまして<笑>急に 呼ばれた人。<笑>めちゃめちゃ緊張する。<笑><笑>そう、急に呼ばれてるからね、うん、本当に。末端は緊張するんだよね、最初。ちなみに吉高さんも料理の方でか。そう、うーもうずーっと。何年やってるのってくらいずっと料理やってる。十 10…、そうね、十年ぐらい、えー。スーパースケート。スーパースケート。<笑>スーパースケートがめちゃくちゃ下がってたけどね。<笑>ちょっと、俺も良くないのは、あのスライサーとか使うのは逃げだなと思っちゃって。はいはいはい。うん なるほどね見て、ね、これまな板たたいてる音が俺よりいいもんいや、めちゃくちゃいいよなそれツはあれあれ Y さんこれちなみに吉高さんと Y さんのつながりというかなれそめとかって何年前だろうなえよっちゃん何歳201919ぐらいの時に会ってて今年なんすかね今年32二<笑>。めちゃくちゃ前っす ね, ねそう相当前うもう十何年だよだこのダツバーちょうど始めたことだっすか あ、Y さんのそうそのお店を始めたときにうちのダーツバーグを飲みに来てくれて、はいはいはい、始めたてでダーツめちゃくちゃ弱くてほうほうほうでも毎日怒られて<笑>でこういろいろ教えてもらって<笑>、うんはいはいはい、とある大会とかもあるんだけど、まあ、そういうところにもうペアでよくエントリーしてずーっとペアで7年八年ぐらいやってたんじゃないずっとやずってたんで無敗だすか じゃなん<笑>ところ<笑>ダーツの話しかしてな い, な い, じゃない<笑><笑>料理触れてないから、ね、<音声><音声>はいお疲れさまでした<音声>おはようす<音声>これ何玉分 4, 4, 玉 4, 4玉四玉タッパーに変えてでこれでちょっと実際に計量していきたいなと思います空のタッパーが 0.16 なんでまあ 160g です<音声> めはい 1.04kg1040g はいごめんはい 1.261260g1010、はい、が1260ってことは3 8 3 0あっじゃあ 4kg 切るぐらいか、うん、で彩りを足すと 900g だってことはそう 結構だよだねお疲れさまでしたで肝心なキャベツの千切りの、はいまあ、こんだけ食べるのに、ね、なかなか味変がないときついなと思って、はい、今回はキューピーさんのドレッシングをちょっと一個ずつ説明すると長いんで14本の味変を用意してあるんででもさらによっちゃんの方で、まあ、ちょっとこの店にある 余った食材で、はいはいはい、ドレッシングを手作りでオリジナル2個ああなるほどなるほどなるほど今からねちょっと作ってくれるということなんで、まあ、それもちょっとねオリジナルも込めてはいはいはいはい、はい、お届けしようかなっていう感じですなるほどじゃあ吉武さんお願いしますはい ちなみに吉高さんは今日激辛食べ過ぎてリアルにお尻が痛くて体調が悪いですはいもうホはちょっとそこで横になってたらいいんです<笑><笑>何のドレッシングを作っていただんですかねえっ、ー、と2つ作るんですけど1個が、はいえー、とシーザードレッシング、えー、ともう1個が味噌を使ったドレッシングです、ね、でまずはシーザードレッシングの方からちょっとシーザーからはいはいます。量とかは、はい、あんまり気にしてない<笑>これ今入れてるのアンチョビですでみじん切りにしたニンニクです マンチョビとニンニク、はい、はい。でここに普通のマヨネーズはいはいはい。結構入れるんですね。結構入れますね。うん、牛乳を入れます。うん、ますべて適量です。はいすべて適量です。計<笑>りの上に乗せだけど全部適量です。<笑>見てないんですよね。ね邪魔かなと。なんでなんですか。せっかく見たのあと粉チーズ。あと黒胡椒。はいはい黒胡椒が入りますと。 ねこれをあは混ぜるだけですどうですかチーが足りないあんなにったじゃないですか足りないじゃないですか完成です、はい、これをちょっとじゃ持っていくように一回容器に移しますこれに<笑>入んないねまえ<笑><ん>、ね、<笑>さんまえっさ ん, <笑>さん入はないね<笑> サイズミスってて、んんだけど見て今すごいいいねじ込んでるから<笑>いいのこれ料理人のいいいいいけけけるけるるあ、ピ<笑>、はい、はいだゃうううかか<笑>今度こそちゃんと。かかり 今回使うのは、まあ、味噌ドレッシングってことで味噌そうですね味噌えーっとこた店にあった白味噌とはいはいお酢とあとごま油とあと砂糖です、ね、お砂糖で量はもう味噌とお酢とごま油が全部同じ量、うん、ああ均等に均等 に, 均等にはいはいはい、はい、これも混ぜてはい入れるだけではいめれるだけではまず味噌からはいおみね、これただの一般人の料理どこもある<笑> いやい僕らしたら料理人の人だけですごいですけどねお噌お酢普段もお仕事でそのイタリアンやられてた時とかドイシう趣とか作ってたんですか作ってましたねその頃は全部手作りだったんですね手作りでしたねなんか全部手をかけないと気が済まない、うん<笑>ね、な, なるほどですねで最後にお砂糖お砂糖は 目分量。<笑>そう最後で、最後やっぱ目分量出てきた。混ぜて。まあ、この状態混ぜてなくても、あんまり、あ<笑>使う直前に振ってくれれば。ああ、確かに、確かに。全然家にある食材で作るんで、よかったら。あ、確かにそうですね。今回、その特殊というか、なかなか入手。こっちの方は全然あるんで、全然。うん。とりあえず、目分量で。全<笑>も同じより入れた大丈夫と思って。<笑>プロが言うんで、間違いないと思います。はい これで完成です。なん<笑>からそれ壊してんだよ、ね、<笑>これも入れて。いきます、ね、あじゃあ、これで特性、サムライ特性、ブレッシングの、おー、完成です。はい、ありがとうございます。まあ、草のもに、届けたいと思いますはい。ここまで来ました。やったー。はい、詰め終わりました。でかいっすね。このでかさ伝わるかな。中を開けると、まあ一応、はい、これ。 ね食べるときにこのままだとあれかなと思ってお皿四枚ちょっと買っといてはいはい食べるような皿ですねそうまあ、下にねタッパーでねこのキャベツが四タッパー入っててはいはいではこれドレッシングだよって書いてあるところにドレッシングですかねそうオリジナルドレッシングとドレッシングが四本入っててはいはいマックス鈴木がはい大好きな、はい、あらナイキのスニーカーじゃないですかナイキのスニーカー あげちゃおうかなと思ってなるほどもう箱 見,、ね、箱見ただけであの人多分興奮するから太っ腹だねそうでもう一、ん、応中のスニーカーは、うん、全部、うん、ドレッシングってことだよこれを今回はワンセットであの作っていただく忘れてたあとはちゃんとあの手紙を書いたから<笑>女子か<笑>これをここに貼り付けてはい完成なるほどよし<笑>じゃあこれを閉じてはい鈴木邸に 配送デリバリー、いってきますはい<笑><笑><笑>